令和2年7月21日、復旧工事が進んでいる阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、楼門の工事を進めるための足場となる素屋根が完成し、報道陣にお披露目されました。熊本地震で全壊した阿蘇神社の楼門は、現在、雨風をしのぎ、天候に関係なく作業が進められる鉄骨造りの素屋根が完成し、 中ででは基礎部分の工事が進んでい ま, すまた、再建される楼門には耐震補強が施され、熊本地震と同じ規模の揺れにも耐える構造となっています。さらに、柱の修復には、アラミドロットと呼ばれる特殊な繊維を使っており、これは宇宙開発や防弾チョッキにも使用される強度を持ちながら、重さが鉄の5分の1と軽量で、 文化財の修復に使われるのは全国で初めてだということです私が今立っているのは参道の南側です後ろに素屋根がありますが実は正面から見るとこんな風になっています素屋根の参道側の壁にはほぼ実寸大の楼門の姿が映し出されていますこれは再建工事を担当する建設会社の行為によるもので 今後、およそ3年に及ぶ工事の間、ローンの完成を楽しみにしてほしいという思いから実現しました。写真をもとに作られたフィルムが貼られていて、まるでローンが完成したかのような仕上がりで、ローン完成への期待が膨らみます。ローンと同じく、熊本地震で大きな被害を受けた廃電も、現在再建工事が進められていて、 南側の翼廊と呼ばれる部分の組み立て工事が行われています。廃電は令和3年6月に、廊門は令和5年12月にそれぞれ工事が完了する予定です。